えー、っと、金木犀ですけど、あだいぶね、切り残しね。さっきのいけない例がたくさんあるので、<笑>それをまず見ときましょうかね。こう、これ、切り残しですよね。切り残し。これもみんなほらこれ、これも切り残しのぶつ切りですよ。見えますかねね、これもね。 でこれなんかは、あのさっき言った中では内向枝なんですね、内向枝、内側に幹の中心に向かってる、これもそうですね、これ見えますかね、こういうの内向枝です。で、ここ、しかも3本に分かれてるんですね、太いのと細いのが2本、したらもう大体二枝にはしますので、3分期あったら。 だから、ここで言えば、まあ、これ邪魔だから切りますよ、まず。で、これ切るときも、ここでブチってこれダメね。細かいこと言うけど、これが、こうい う, うに枯れ枝になっちゃうんだよね枯れ枝になると硬くなってね、切るの嫌でしょで、これね、こう切っちゃダメって言いましたよね。これダメで、バークリッチがここにあるんですよ、ちっちゃいけど。これとバークリッチの中間ってさ、ここなんですよ。この角度で切る。もう枯れちゃってるよね。 ほら普及入っちゃってるね。ね、こうなっちゃうから中途半端に切っちゃうで。内向枝ね。これ。内向枝を切る。この時も切り残ししないできちっと取る。これ抜く。これ透けるけど透かしてんじゃないんですよ。さっき言ったように透かし剪定ではない。ここもちょっと2本あってね。どっちか切った方がいいと思いますけど、まあ大まかなとこだけ行きましょうかね。 えー、っとこういう中にもね切り残しですよねこれありますねこれ切り残ししないこれも切り残してるこれ硬そうだなこっちもよく見えますよ見えますかええー、どっちにでも分散していただいてで切り残しするとその切った人は気持ちよく楽しく切れたかもしれないけどその後にね それを処理すすするる人はね苦労するんですよ切り戻しこれこういうのもねもう枯れると嫌でしょこれいいですよ<笑>楽ちんでこれ交差枝ねこれ こ,、ね、これこ う, こういうの交差枝とか絡み枝とか言うんですよ何がいけないかってうとこれこすれるでしょそうするとこすれたところが傷になるのでそこから普及したりもするんですねだからどっちかを抜かなきゃいけないんですよ でこの場合どっち抜くかなって言ったときにこっちはもう大きくなろうとしている強い枝でしょでこっちの方が弱い枝ですよねだからどっちかっていえばこっちを残した方がいいのかもしれないねこの場合はねだからその場合によってどっちを取るかなんだけどでもこれどうだろうねああでも難しいね状況としては 多分でもこれ残してこっち切っちゃった方がこれもね内向枝してるんですよ結局はねだからもうここから切っちゃった方がいいかもしんないねこうねこういう風にこれ内向枝と交差枝が一気に抜けるそうするとまあこういうふうになりますよねであの切ってこう 頭頂部の方がすごく枝が数も多いしね枝も強いだからより間引かなきゃいけないんですよね例えばこれなんかもここら辺こもう混み合ってきてるんですよねそしたらもう多分ねこれ残せばこっちなくてもねこっちにあるからこういうところでこう切っちゃうと頭透けていくんですよこうやってこんな感じでね ここにもなんかこういうこういう枝の処理で終わっちゃいそうな感じだけどね。<笑>でこれあの芯がね何本も立ってるんですよねあの。切って絶対芯を何本も作ろうとするんですよ先のこと考えて。だけどそれを残していくとこう立ち上がってる枝が増えていくんでもう時々こうこれなんかはこっち外へ行ってる枝残してこっちの芯になってるの 抜いてやると芯が減るんですね。うん、頭のてっぺんってこう透かしてもあの問題はないのでね、うん。というふうにやっていきます。これもこれぶつかるからいらない。どうですか？あこれとね、うん、そうですね。 まあ、どこまで思い切っちゃうかなんだけど<笑>この枝自体がもう嫌な枝ねんかちょっとっもうだからもう こ, この下枝残してこっちいらないぐらいかもしれない、うんそこまでやってみますかだからその手抜く程度をねあの皆さんでやるときはどのぐらいまでっていうのを決めないとあの一人はなんかすごい思い切りのいい人で 一人はなんか臆病な人だと違うものになってっちゃうね。うん。そう。まあご指摘がありましたけどね。ここで切ってもいいぐらいなんですよね？これを。うん、いいぐらいなんですよ。こっちで作っていけるからここにもあるしやってみますか？これもね切るとき角度を気をつけてほしいんですよ。 こういう時ね。水平に切っちゃう人多いんだよね。これもね理屈は同じなんです。さっきのコジットと、ええ、だから必ず斜めになるはずなんですね。今ねこう大体で私やっちゃいますけど、こういうぐらいだと思うんです。こういう風にしないと。こういう風に切るとこ。こ, このここの三角がね。あの枯れ込んじゃうんでね。うん、こういう風にしておくと。まあこの栄養がこっち降りていくので。 こ, こ, この角度このぐらいね<笑>で傷つくと必ず腹球筋入るんですだからこのバーって切ってってガツンってこっちの方にこっちの枝に当てちゃうともうそこから傷になるそのぐらい神経使ってもう最後怖かったらもう剪定ばさみで切るぐらいそのぐらい神経使ってもいいんですよこう最後ねこういうふうに。 ハサミで切るとかね、これバツンってやってこっちにガジって当 て, 当てて引いちゃったらもうもう傷つけちゃう抜きますよ、うん、これでもいいよねうん。こっちができてるからねいいご指摘だと思います、はいどうだうね、でももうこれだいぶ枯れ入ってるねこの木ねここは泣いちゃってこれあのグニュってなってるのカルスですよね えー、さっき言ったカルスカルスがまあ、巻こうとして巻ききんないけど腐っちゃってるね中はね、うん、これも切り残しねもう手遅れですよこ れ, これいくら切ってもこ こ, ここからこの辺ぐらいまで三角に枯れ入ってます必ず、ね、それはもう何の木でも同じですよね例えばその汗びなんかもね そ, そうそうその枝強いですよねどこまで落としますか そうです、ね、正解ですすね正解そうそうこういうのねもう強い強いからねここまで行っちゃっていいんじゃないですかねこういう時も角度をね向くのがいいかなあっこっかるな ね、で、これも強いですよね。これは。ここでしょうね。はい。基本的には真横じゃなくて、斜め切りなんです。斜めなんです基本的には。はい。真横、真横に切ると。その斜めで切るべきところとの三角のところが枯れるんです。はい。斜めに切ります。 ちょっとこういうふうてていふに、うん、下がっててもねいいんですよ<笑>これはね趣っていうのもあるし、まあ、だらしないすぎたら切ればいいそんなあの切らなきゃいけないっていうもんでもない見た目によってだらし な, 違和感がない、うん、だらしないなと思ったら切った方がいいし、まあ、例えばあとはもう花芽との問題があるじゃないですかどうせ金だったらじゃあ一花咲かしてから切ろうかとかね とりあえず枯れ枝だけ切っとこうかとぐらいでいいんじゃないですかでこのぐらいにしとくとまあ大体この辺が頭かなってこれだとまあ脚立かけないでね切っていけますからそのぐらいではいとにかくこう芽があるうちにそこへ切り戻す切り戻しのタイミングが悪いと中枝って枯れるんですよねあの日がこういうふうにこういうのとか要するに日が当たんなくなれば ここみんな枯れ枝になっちゃうじゃないですかこういうとここれはだから使うんなら早めにそこへ切り戻して使ってやらないと栄養はもう先々へ行きますからそっち優先ですよね木はもう大きくなるのが仕事だから枝先に優先して栄養を送るからだから例えばこういうとこねこうい う, こ, う, いうこのちっちゃくこの枝を生かしていかないと輪郭小さくならないじゃないですかこの下これ枯れてますよね こうういい中は枯れていくんですよだから枯らさないためには早めに切り戻してこの枝を生かしてやらないとここら辺にもほら枝あったんですよ枯れてるけどこのここにあった方が良かったですよねということはもうこういうふうにここに生えてる時にここに切り戻しておけば使えたわけですよタイミングを一すると枯らしちゃうってええええ、例えばと金木すんの場合はい 年1回ですか 何, か何回かこう手を入れてもいいんですかええ67月頃にね、うん、やっぱりあの1回切り戻しした方がいいですそれですちゃんと切り戻しできてると12月ぐらいのねだからこの暮れの定例の時はほとんど飛び出た枝だけそれをちょんちょんちょんって切るだけで済みますえ要はその67月 の, あの切り戻し剪定をちゃんとできるかっていうことなんですねでその頃だと 切りすぎたなと思ってもあのすぐ目ふいを吹くんですよだから失敗してもあんまり目立たない今の時期にそのちゃんとした切り戻ししようとするとこうに穴開いたまんまこれで年越 し, 越しちゃうのっていうことになっちゃいますよねだからちょっとやりにくいですよね、えー、今ちょっと勉強のためにやっちゃってますけどね、えー、はいはいこういうのでね練習するといいんだよね こういうのをこう切るときにこう枝をさばくときにね例えばこれを切るときもこうだっけなこうだっけなってこっちを切るときどうかなそのときにこう練習するといいんですよねこういうのを切るとかやってみますどどううでですすかかはいは、い すませんね、この小枝を落とすのでも一つね何でもゴミゴミでも勉強材料になりますからねはいはいはいはいは入れる角度によはて切りにくいんですけど角度いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいるとかい ちょっとの差であの切り方、ああそうですねええ、こう入れるとぶつかっちゃうなとか、はいはい、こっちからのほうがいいかいいなとか、そういうのを判断するといいですね。はい、これこうこれ切り直してみてください。こっち邪魔だったらこれ取ってもうもこう、こここう。切りにくいですね。硬い。もうん、ああこでもちょっと残っちゃうね。じゃ必ずこういうの切る場合はこれ残してこう切るわけですか。<笑>そうですそうです。<笑> 必ず、必ず残しますな。ないです、ありえない。はいここ、こんなんかでも、これでも、あんまり意味ないけど。でも、ここで切るよりは、いいこうやって、ここで切った方がね。ちょっとの葉っぱでも、残したほうがいい、うん、生きてるじゃん。うんここね、だから、こういった時、聞けば、あの、こっちか ら, から出るよ。うん で今ね、どこで切っても芽出るよって言ったけど、出方わかんないじゃないですかこ。ここのとこ、緑色になってますよね。えー、そうですよ、うん。はい。で、そ う, そういうところが残ってるところで植えて切れば、こっち側からこれが出てくるっていうことはありますか、うんうんうん、出ます。<笑>あの、どこで切っても、こ こ, こ、こう、ぶちって切っても芽は出ますよ。でも、どう出るかわかんないでしょ、誰にも。だから、そういう切り方をしちゃいけないんですよ。あ あのあ芽があってここで切ってこれを残すんだったらこういう状態がわかるだけどこれで切ったらどっちの方向にどういう葉っぱが出るかわかんないでしょだからそういう切り方しないんですはい出ればいいってことじゃなくて出る方向とか長さとかが大事なんですよ残る枝の美しさが大事なんですよ出りゃいいっていうもんじゃない ええ、どう出るかが分かんないんだから分かってるものを残すこれがこれがこういうふうに出てるっていうのは分かってるからこっちを切り戻すわけでここで切ってもそれは出ますよでもどう出るか分かんないじゃないそういうだから切り方はしないねうんどこで切っても出ますよ、ええ、もちろんかっこよくなってきたねなんか知らないけど<笑>はい こういうのもうアウトね。はい。もうキノコも生えてきてますよね。うねもうバフバフ。うね、も, うもうこの枯れが中に入ってますから、これアウトです。誰かがこういうことをやるともうアウトになっちゃう。あの枝もそうですよね。はい そ, うよね<笑>はい、そう。来たんでね。向こうは元気な感じじゃないですか。はい。はい、で も, もう来た方がいいんじゃないですね。いやもう手遅れだね。 うん、この木自体が手遅れじゃなくて。いやこの木自体が手遅れです。<笑>はい。あのこのキノコが出てくるってことはも う,、はい、うダメなんです、はい。そこから良くはなりません。誰かが失敗したらもうアウトですそれで。あの栄養や肥料なんかやつもダメですか。ダメですね。直、うん、すことはできません。ま あ, あ, の辺のあはいはいはい。皆さんあの辺のあですね。をやってみてください。 自分の木を決めるといいねもう責任を持つ名前つけときたいぐらいだよね形はいいんです形考えちゃダメ ど, どういう風に切ってもらいたいかというと飛び出てるなって枝をまず掴んでもらいたいんですよこれ切りたいなって言ったときに形にこだわったらここで切るでしょそうじゃなくて中見てください 中で、今掴んだこの枝の中で、どの枝が方向が良くて使えるか、これですよね。ここで言うと。ね。こういうふうに切って欲しいんですよ。まあ本当言うとね、もっと下なんですけど、この木で言うと、これ強いでしょ本当はこの辺残せばいいんですよ。この辺残してここからいらないんですけど、少なくともそういう切り方。 ここ飛び出てんなってつうう、はい、掴んだらこう ど, どれを残すのか考えるこれここでもいいけどもっと下にないかなって言ったらこれいいじゃないかって言ったらここまでこういう切り方をしてこれを捨ててほしいんです掴んだら責任を持つ<笑>掴んだってことは気になるから触るんだから必ずケツを脱ぐ。絶対切切って で取って戻ってこなきゃダメ<笑>うんこう人が見てるとねあっちをこう触ってこうなんかやってるふうに見せてて実は何も仕事してない人いっぱいいるけど<笑>そういうのダメ、うん、ちゃんともう持つ持ったらどれをもうど気になってんから触ってんだから小さくするのはこれですよねこれよく辿っていくこれだけ1本ここできりゃ済む問題なのかそうじゃないでしょこの場合。 これもう、決めるまで離しちゃダメよ。<笑>責任持つんだから。こう埋めって、探す。よく探す。中の方まで探す。あった、これだ。だこれ、ねこれだって言って、ここで切る時も、ちゃんと切る。こじっとで切る。こう。だからここまで輪郭、いったでしょこれ正解。これでやる。この先は意地んなくていいです。か, かっ、格好なんか、木が勝手にか、直すから。 凸凹になっても全然構わないから。これです。勢いをこっち、押さえるんだから。特に上の方ね、ツンツン出てるやつね。こういう枝。こう立ち枝になってるし、これ絶対切らなきゃいけないじゃない弱気だったら、これ出っ張ってるなって、あ、ここかなって。弱気ならこれでもいいですよ。とりあえずは。こんだけちっちゃくなったんだから、いいよね。だけど、もっと、もっと中見よう。う中の方を見ていくと、 木の中に手を入れるから手入れなんですよここにあるでしょ、ね、ここで切るよりもここで切った方が木小さくなるし勢いもさ小さくなるじゃないですかこれ立ち枝残っちゃうからダメだなとかねこういうふうにこれもこれも高いなって切るけどここでいいんだろうかもっと下にこれあるんじゃないかって言ったらここまで切るんですよ。ね こういうふうに、まず掴んで、たどって、切る。はい、やってみましょう。うはい、切り戻しセ切り戻しです。切り戻し。<笑>輪郭にこだわらないで、切り戻す。<笑>できればね、自分の木を決めて。<笑>自分の木決めてね。わ<笑>かんなかったら、聞いてください。もうとにかく。<笑> まず気になるものを、気になるものを<笑>はい見ましょうかはいこれはここでああ、それですか っ使えそうですよ、ね、っとこここここまでででででででちちののの勢いいい弱すすすすねねしょ使えそそううよはなんけど週間ら前に左ああ、かははい、い、そうです、はい、上手ですす上手硬いかな。 はい、切る方向にこう押すとね、はい、枝をちょっとねはいいいですいいですじゃあどうどう見んのかこの枝生きてるのかなこれ生きてるんですかあ生きてんだあでここまでいったもあこれはこれも生きてるじゃないですかそこの方がいいんじゃないですか。 それ残した方がはいきっちり下で切ってかいよ切り残ししないでから い,、はい、いいですねこのぐらい行っちゃってくかまあこのぐらいこのぐらいまでの輪郭にしましょうよこのねでこういうのは後でもう最後に気になったらこうやって飛ばしちゃ い, いんでもう枝先はもうとにかくいじらないでとりあえず離れましょう 聞いてくださいね。聞いてください。怒りはしませんから。<笑>うう そ, れれそれ立ち枝になっちゃってますね。あ あ, まあ、ああ、切れないのね。<笑>はい、ねあじゃあそういう時は私を呼んでください。ああ<笑>中の器用なものから先に切った方が良か<笑>っ、ね、先に切ります。<笑>じゃ あ, あの言ってください。これ切っ て, って。 切たら切りま す, あ い, い, です、ね、いたらダメかかででも立ち上がりりすすすぎてるねね切りまここれ、ね、これい い, ですか、はい、いや中の枝はあのだって底の高さにしたい時切り戻せなくなっちゃうじゃん。 どっちかって言ったらそれを残して枯 れ, 枯れてないでしょこっちを残してこっちを切った方が木はおとなしくなるでしょ切りましょうかうん嫌ですよねそれは戻せる枝があれば戻せる枝があれば戻しちゃった方がいいですねうん使える枝だから うん、上っていうか、中を見いいですね、これとかが、せいぜい使えるけど。こっちは使えないでしょう、ここれも、これも、でも、こういうふうに切っててもね、解決しないんだよな。うん。うん、ううすご、ね、い、絡んで、絡、ねねね、んで、中が。うん、こういうのを捨てたいですね。取っちゃう。取っちゃう。元で。これ生かす、これでもない声だになってるね。そうですね。みんな、これがな。そうん、ここですね。そうですね。ちゃうか。 これやだもんね、人のねうんあ徒長枝だしそこよりこれほらここで切るとこれが残るでしょ。うん 内向枝になっちゃうから、これとこれが残ったらいい。だから、あ、これも切っちゃう。うん、それも切っちゃう。で、ここで下で。いや、そこで切るとこれが残っちゃう。だから、ここで切れば、あ、そ方からね。この外側の二本が残るじゃないですか、ね。うん、だからここで切った方がいいですね。うん、ここだとこれが残っちゃう。う で, ね、で、これ、途中枝に近い、強い、まのっぺりした枝 で, でしょ。はい、だから、そういうのは、はい。そういうのを一度にこう切れ、きれい うんう、そうですよね。いので切れないので、二、うん、回ぐらいにな。っちゃうああ、そうですよね。っうん、やっぱりあの、うん、切りたいけど、太くて切れないんだったら、ね、あの、女性の方言ってください。私が代わりに切りますから。これを切りたいって言ってください。ね、これは乗る方であります。そこは、何とかしたいね。三本が強いでね。ねうん。 一番強いいやつを抜いた、うん。真ん中ね、ね。ね、そうです、ねでもあるようんね、とりあえず、ここ<笑> もっと行きましょうよ。うん、それでもいいぐらいだね。その奥でもいいぐらいだね。うん。うん、っていうのはこれ角度が鈍角になってるしょ。白枝がこれ残してもこの枝自体がほら。これとこれおっぴろがってるじゃん。かっこ悪いんだよね。だからどっちかを抜くようになるんだよね。 こ, この辺で作るとかこっちにってるかうん、とじこを抜くそういちゃう、はい えっとね皆さんこっち側から切ってるけどあの向こう側を切ってあげた方がお隣さんは喜ぶんですよです気使ってねやっぱり迷惑してる方を優先的に切ってくださいお時間となりましたかね じゃあ以上でございますが、まあえーっとまあ、質問を受けながらやってたからね、大体いいとは思うんですけど、あの皆さんね、ちょっと私、びっくりしたんですけどあの、最初からちゃんと木の中に入っていってね、奥の方から見れる面があるんだなと思ってね、あのそこ、いいとこです、あのもう本当に最初、の形整えることばっかり考えがちなんですよ。だからちゃんと中のの方から見る癖がつくということはね。 もうそれだけでもう今日感心してます私、えー、皆さんい い, い, い目をお持ちなので、えーまあ、この時期だから入っていけるっていうのもあるけどね<笑>夏は入ってきたくないですけど、まあ、あの虫とか気をつけて、えー、とにかくもう 一, 一歩踏み込むことが大事なんですよ手を中に突っ込むことが大事なのでそれが皆さんできてたのでもう上出来だと思います、はい、あとはもう木の形はもうさっき言ったようにあの木が勝手にねうまくしてくれるので そここはは人があの手を出すところではありません逆に言うと、余計なお世話はしなくていいんで、はい、ただ、そのまんま伸びていっちゃうと、その交差枝になって傷つくよとか、そういうのは自分で切れないわけですから、木は、そういうの を, ううのを早く見つけて、あの擦れちゃいそうな枝は早めに取ってやるとかね、枯れ枝はどけてやるとかね、そういうことをやってあげてください。はい あの今回はまず、あまあ、第1回ということで、あの皆さんこう、うんあのね、こあの、なこのこうなんですかね、やっぱり筋がいいということを、うん、いですよ。ましたの で, ああいいで、ぜひこの筋をさらにです、ね、伸ばしていけるように、継続してできればと思いますし、でまあ、今回はそのこういう、まあ、運営なりボランティアの方々でやってますけど、えー、さらに次にはで、できれば、ね、一般の方みたいなものを呼んで、できていくと、うん、さらにこう広がっていくこともあるかと思いますので、ぜひ継続してよろしくお願いできたらと思います。うんうん 本当にありがとうございましたどうもありがとうございましたありがとうございました